いつものパターン。左からだ。基本左からだけど敵が多いからあまり速攻は無理。速攻は無理。エグラック。とりあえず山になっ敵からでも大丈夫だね。おお、いるいるいるいる。 結構いるな。えー 全員もっと左左の方左の方に移動して。はい、まだ降りない。左の階段のあたりまで行きたい。どうぞ。 ですから下いい階段降りようとすると撃たれるから。 こうやって下下いないよね手前から降りよういないよないる見方があそこまで行ってるからいけないよ怖いんだよああ 先導す る, る, るクイー ン, ンそこでストップ俺が次の馬力にいくそうそうそうそうクリアここ あ、鳴きま な, なあ、味方いるやられたな左奥、階段下まで来た、どうぞいい映画を見ていたので敵がいるんだろうな中腹側にも多分いるんだろう その先のバリケに入って味方がやられてるんだよ。いたいたいたいた。一人。えー、っとそこの黒い建物の左。聞こえてる？そこ撃たる。そこ撃たる。 ト取ります。す 次のバリティンググググヤヤヤラララター上上1人上ー上ナイスキル1人右に走った。 上げられもう一人だまままますすす、す、はい、りで入、ね、入ってまーす入ってまーす入っ て, まーす入ってまーす見えないかな このバリケの向こう側のバリケ左下にいる。ヤ、うん、<笑>グラ左下一人。うわあ、うるせえ。<笑>ああ。 音ははいい精神攻撃すよ<笑>ああああああまヒットありオ、はいはい、ーケー <笑>わてるね、ここからめめる、やぐら裏から攻める裏どうぞ、うん、打たれた俺バレた俺バレた エフラック側からフルオートで打ってくるエフラック側からフルオートで打ってくる上がれ上がれヤグラヤグラ ッ<笑>いやがあれば裏ビデオ よ, よ<笑>はいはいお疲れさまです。